あこんにちは。私は戦国ゲーミングでエイリッシュプレーヤーオッドキと名前の選手です<笑>あ今度 l j の決勝が終わってから韓国に戻ってちゃんと休んでいるんで今はポモスのケンジさんとインタビューをしています このサーモーシーズンは、もうと有名なプレンクスンスも来て、プーマンとコーチも来たけど、ちょっと残念な結果でちょっと、ファンの皆さんにちょっととごめんな結果だけど、次, 次のシーズンで一本でプレイしたら、もっとちゃんとした結果で、うまいなプレイで、 見せてあげるから、ちゃんと次の試順もお願いします。今度のデトネーションポカスミ去年のシーズンより上手いだと思うし、このプレイインステージもジェタに勝って16まで入るなと信じるから、上手い上手くして。ちょっと 勝ってほしいでサモアシーズンの自分のプレイは、うん、5点くらいかな5点リオはスプリンシーズンみたいにちゃんとエイリーシを育て勝ち合いもできなかったしライン戦イらも勝ちのラインスイがこそんなになかったからちょっと足りなかったと思います次は 絶対に優勝を目指せ、目指せて、絶対、テトネーションを倒せて、優勝を目指します。お<笑>家の戦国メインは、どんなチームより楽しいし、面白いなチームですよ。Twitch <笑>とかね、ストリーミングで見るのより、会場で見るのがもっと楽しいから、絶対に会場で見たら、 そのチームを応援したいなぁと絶対思います今度はデトネーション・ポカスミが WCS へ行ったけど次は次は絶対に私たちのチームがウォールズに行けるように頑張るから 今, 日今シーズンより次のシーズンをもっと応援お願いします<笑> ありがとうございます。